すごいですね、まあ前回マレーシアの初視察ではね散々だったんだよねこんなテレビに出てくる高級物件なんてどうせ住めるわけねえしそもそもねあの視察で泊まったホテルがね夜になると売春街って何だよあと目当てにしてたコンドミニアムに行けばプールにゴミ袋が浮いてて藻が生えてるってどういうことだよ ま、所詮日本人が移住したい国に連続ナンバーワンとか言ったってこんなもんかよって。でもね、人生捨てる神あれば拾う神ありなんだよな、これが。前回医療施設の見学で偶然出会った日本人が実はマレーシアの達人でね。自分が帰国してから物件探して失望したことをブーブーぶちまけたらね、なんとこんな物件紹介してくれてね。でもね、 前回こっちはゴミ袋ともで騙されてるじゃん。だからやっぱ半信半疑なのね。で、前回これも偶然ラーメン屋で知り合いになったクリスね。彼にもこのことを相談したらね。この新しい物件を見るんだったら次は俺が直接案内してやる。ぜひ家族も一緒に連れてこいって言うじゃないだからね、もう一回だけだよ。前回視察の3ヶ月後の2014年7月、今度は 妻子と再視察ラスストチャンスでまあ、最初こそね、ほんとクソみてぇな国だなって思ったけどね、なんかみんなこの中年親父に優しいんだよ。だからもうホテル選びも間違いないよね。今度は良いホテル、朝食も息子にたんまりフルーツ堪能してやってね。でね、クリスがあの物件も含めて、計3件のコンドミニアム巡りを付き合ってくれてね、その中でも、 あの達人がこの親父に紹介してくれたやつがまさにベストフィットでね、ここに決めたわけよ。で、部屋は小さいんだけど、2LDK、駐車場付きで家賃月額1600リンギ。ただ、当時は円安でね、1リンギ35円だったから、家賃5万6千円。今のデートだと1リンギ27円なんで、それだと4万3千円だよ。 しかもプール付きジム付きショッピングモール付きそして警備員付き滞在中最新の安全を考えると心から感謝したよねちなみに現地にはリンクハウスって言ってねほら一軒家がまるでつながったようなタイプの家もあるんだよでぶっちゃけこっちの方が安くてひどいんだけど無収入生活になるとはいえ安全性を重視してねこっちにしたんだよで 実は今回、こうした留学生活を終えて、なんと3年ぶりんだよ。家族3人で当時のコンドミニアムを訪れてきたんだよね。そして当時と同じ間取りの部屋がこれ。床が白くてね、シーリングファンがあってね、これがマレーシアの典型的な住居。でね、ショッピングモールやプールなどの施設内の様子と、今回家族3人でどうしてもここを訪れたかった理由は、 次回、機会があればまた動画で説明したいと思う。まあ、それによってね、世の中にはね、いい歳をした中年サラリーマンが、息子とマレーシアで一人よがりにも無収入無意味に親子留学なんかして、奥さんにも迷惑かけまくって、こんな生き方、こんな価値観を背負って、そして格好悪い生き方を選んだ男がいるっていうことを、 なんとなく知ってもらえたら嬉しいですそして「ありがとうマレーシア」っていうことで今日はこの辺でさようなら「ステーションブリクニャ」SS リモガラスメイクステーション Fifteen Station Bolikudnya, SS Limogolas, next station, SS Fifteen.